ご自新メンバーミアの、守る増田隆タカヒと、早速マスーマモ、呼び見事な対応力も声優界のスーパースターです。二26日放送の日本テレビ系バラエティ、ぐるぐるナインティナイン、58時、では、木村しの出川哲郎をビップチャレンジャーに迎えた、ごちになります。24、初戦の後半戦を放送。腰バカざバナ。 生産新太郎、見取り図に続く3人目の新メンバーとして宮野守が加入することが発表された。1998年10月からスタートした、こち、だが、声優のレギュラー起用は、これが初となるが、早速息の合った掛け合いを披露した。今シーズンの陣容が明らかになり、ナインティナイン、マ山ダ・ヤ宮野という顔ぶれとなった。 発表後、ミアノは、ナイナイさんが大好きで、岡村さんからエンタメを学びました、と、声を弾ませた。出川が、慣れない口調で、ミアノくん、びっくりしたよ。あの、ミュージカルとか、と話すと、ミアノが、やんわり、声優なんですけど、と訂正。出川が即座に、声優さんほんとごめんなさい。俺は、勉強足らないの。声優さんなんだ。 届け出しながら謝罪した。呼び方について、下の名前で呼ばれることが、としたミアノだったが、聖山が、今はミアノさん、と恐縮。ミアノは、距離がある、章。顔が怖い、とメイクした状態の聖山をいじるなど、早速対応力を見せつける形となった。ここからメニューの注文も行うことになったミアノだが、出川さん、僕は、声優界のスーパースターです。 とにやり。隣のマスだが、マモは何品行ったのと向けると宮野もまっすー派と返すなど早速のコンビネーションに岡村隆史が、若干あそこ二人ややこしいと笑うとやべひ之もバラエティでレギュラー持ってそうやな、と賛辞を送っていた。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。